応援よろししくお願いいたします曲は「日本全国福の神」それでは真壁桜の舞の皆様の演舞どうぞお楽しみください会場の皆さん改めましてこんにちは桜が市から来ました「じくじくじくじでおなじみの真壁桜の舞です見た目は若いが体はボロボロ立って座ってどっこいしょ 老いた体に鞭打って心を込めて演舞しますので応援よろしくお願いいたしますただいまから演舞します日本全国福の神私たちが踊ることによってこの地に福の神を降ろしたいと思いますそして皆様にも福の神が降りてくるように一生懸命演舞しますそれでは参ります踊り子会場のお客様に さーてさて皆の衆祭りだ祭りだ、魂を込めて舞い踊れ、それではよさこいじ、構えてよい、お手拍子、足拍子、お心拍子、どうぞよろしくお願い申し上げます。 It's a good one. <笑>ありがとうございました。